うわむちゃくちゃ効いた今回は 下腹気になる人におすすめな、あぐらを組んで万歳するだけの腹筋を紹介していきます。今回の腹筋はたったの20秒なんですけども、下腹にすごく効きやすいんです。腹筋をしても首が痛くなる。起き上がろうとすると腰が痛い。そういった方でも簡単にできるメニューになってます。下腹気になるよ。お腹引っ込めたいよ。そういった方は一緒にやってみましょう。そして今回の腹筋のメリットなんですけども、通常腹筋というと、力を入れて戻るっていうことを繰り返すと思うんですが、今回止まっておくだけです。それだけで動く、 腹筋方法の3倍近く効くんですなぜかというと普通の腹筋は力を入れて抜いてってことを繰り返すと思います実はこれ1回あたり3分の1ぐらいしか力が入ってる時がないんです 起き上がりすぎると力が入ってない。起き上がる瞬間だけ力が入る。戻るときは力が抜けている。そうなると、60回頑張っても結果的に20回ぐらいなんですね。今回止まっておく腹筋は20秒行うんですけども、ずーっとお腹に力が入ってますから、結果的に反復する腹筋運動の60回分の効果があります。止まっておくことによって、アウターマッスルではなくインナーマッスルに効かすことができますから、 お腹腹をへこまませたたい方方には方にぴっりりの筋法なすそれでは一緒にやっていきましょうお腹をへこませる腹筋方法のポイントとしては息を細く長く長吐いていてきますこれができずに息を止めて腹筋をしてしまうとアウターマッスルに効いてしまってお腹がへこみませんまずは息を長く吐く練習を20秒行ってから腹筋を吐きますお腹をどんどんへこませながら息を長く吐いてくださいそれではいきますスタート 吐いていきます、はい、吸って吐きますふうどんどんお腹をへこませながら息を吐きますなくなるまで息を吸ったらダメですよーしケ k、OK、今の呼吸を意識してあぐら万歳腹筋をやってくださいそれでは寝ましょうそしたらあぐらを組みます下半身の動きとしては上の足で下の足を押さえます 下の足は少し持ち上げます。ここで下腹がすごく力が入ると思います。この状態で手は万歳します。状態を少し起こして万歳して足を少し上げておきます。この状態で20秒キープです。もし万歳すると辛い人は手は前に伸ばしてもいいです。スマホこうやって持っててもいいです。呼吸はさっきと一緒です。20秒いきましょう。行きます。スタート できる方は手はバンザイしっかり上の足で押さえて息を長く吐きますはいオッケーそれでは反対足も同じようにいきます上体を起こしてバンザイして足を浮かせてスタート 長くまーす頑張ってオーケーすでに腹筋に効いてきてるこれは1セットではもったいないんです3回やることによってしっかり奥まで効かすことができますあと2セットです行きましょう 首つかれてきたよって方はね頭持っていてもいいです足を浮かせますいきますスタートできる人はバンザイ辛い人は手を前に首つかれる人は持っててくださいしっかり下の足で上の足持ち上げてよし。 2回目はキックしゃあ気合い入れていきましょういきますスタート息を長く吐いて頑張ってうわっギ うわ、腹筋の奥が痛い。よーし、あと一セットで終わりです。頑張っていきましょう。お腹へこませたい人気合い入れていこう。行くぞ。よーし、スタート。お腹どんどんへこめて。 あっ声が出ないよしラストいきます気合でいきましょうスタートうりゃあ腹立つ感覚持っていいよ頑張れで人はねこうやってみてこうやってみてすごいキックからこうでもいいよ 腹腹筋筋いおおおおが痛いあ痛いいちちゃくちゃくかあこの腹筋はきつかった。 ちょっとね、お腹しっかりこう使ったんで少し伸ばしましょううつ伏せになってもらって手をね脇の下についてちょっとこうやって状態の反らしてねこれで20秒キープしましょういきますスタートお腹かってねあの縮めて腹筋してると次の日ね筋肉痛起きやすいんで 伸ばすとだけでもね、翌日楽になります。オッケー。よっしゃ、これでね、だいぶ、翌日が楽になったと思います。